うーんどなたかじャイのお背中にオイール塗ってくれないあらそこの白い顔のあなたやだ人の顔だと思ったら買い物袋だったそれにしても、うん、誰もいないブーダオさん 触ってよパソコンじゃなくてカリを触ってよ、うん、最近全然触ってくれないもんパソコンの部屋ばっかり言ってどうして触ってくれなくなったの、うん、ちょっと前までうざいぐらい来てたのに、うんうん、おいこらもう終わりかカリライオンと同じ猫かだぞやろうと思ったら一発だぞ今はやらないから撫でなさいよ よあたまガチャガチャガチャガフォーあたまなでなでガチャガチャガチャガフォフーえマッサージサイコハピタンハピタンハピン And that's <laughs> that.